次にに鈴木参考人にお願いいいたしまますすうございます私の方からは、TPP11 は TPP12 より悪いというペーパーを見ていただきたいと思います。アメリカ抜きの TPP11 を進めるということは、これはセットで TPP12 のとき以上のアメリカからの対日要求に応えるということになります。 そのつもりで日本もおりますから、えー、このままいけば TPP11 を進めれば TPP12 のとき以上に日本は打撃を受けるということをそもそも最初から想定して受け入れていると言わざるを得ないとでなぜ TPP をアメリカが否決したのかということについて日本では全然議論がされていませんアメリカ国民の 80% が TPP をやってもグローバル企業の経営陣が儲かるだけで賃金は下がる、失業が増える それから国家主権の侵害だ、職の安全性が脅かされるということで、大統領候補のすべてが TPP 反対と言わざるを得なくなった、保護主義との戦いではございません、アメリカはこういうふうな自由貿易への反省から、これを否定せざるを得なくなったという国民の声があるわけです。で, でも一方で、グローバル企業はもちろん違う、TPP、それから国内の規制改革もそうですが、これは、 いわばおへの便宜供ですアメリカのです、ね、ハッチ共和党議員が TPP を進めたのは、えー、どういうことかと、製薬企業から2年で5億円の献金をもらって、患者さんが死んでもいいから、ジェネリック薬品作れないように、えー、新薬のデータ保護期間を20年に延ばしてくれと主張した、これがある意味 TPP の本質だということは忘れてはいけないと。 TPP 破棄で一番起こったのはアメリカの農業団体です。なんでかと、日本にあんなにおいしい約束させたのに、できなくなると起こったわけですね。だから日本は相当なことをやってしまってたということですけれども、アメリカの農業団体のすごいのは、ここの切り替えの速さです。そうかと、TPP も不十分だったんだと、要はそれ以上のものを二国間で要求すればいいんだということになってきているというのがですね、今の状況です。それを見越して、日本はどんどんもう準備を当然進めてます。アメリカに への要求に応えるためにどうやるかっていうリストももう全部できています。例えば TPP 枠でアメリカに7万トンの米の枠を作りましたけれども、それが実現できなくなるかというと、実はもう日本は SBS 米という部分で1万トンぐらいしかアメリカの米を買ってなかったのを6万トンまで増やしているわけですよ。いろんな形でアメリカの要求に応える手立てをしていると。で、一つですね t p p 十一にするときに、先ほどありました、えー、最初八十項目ものですね、もうこれやめてほしいという項目が出てきたわけですよね、二十二まで絞り込みましたけれども、えー、その中でですね、日本だけが、えー、私は何も外したい項目ありませんと、ここまでですね、アメリカと同調する姿勢を取ったのに、今、ISDS について何が起きたかと、あれだけですね、えー、グローバル企業が、 人の命や環境を痛めつけてでも、自分たちの利益を損害賠償して取ってやるというような SDS はいかんという議論があったのに、日本とアメリカだけが主張し、他の国は全部反対でした。EU はこんなもの死んだものだと言ってました。ところがですね、その中で日本はアメリカに追従して、これを絶対やらなきゃいけないと言ってきたけれども、今アメリカがですね、 世論に押されて、これは国家主権の侵害だということで、ISDS をナフタの交渉から、日本はです、アメリカはもうやりませんと言い始めたんです入れないって、ISDS をアメリカが拒否し始めたんですよ、今、日本だけが宙に浮いてですね、ISDS に固執しているという異常な状況になっています、だから TPP11 から ISDS は当然ですね、凍結じゃなくて削除すべきなんですよ。 このですね、アメリカに追従して、はしご外されて孤立するという、この繰り返しをですね、やめないと非常に危険だということが、ここからもうわかるということです。それから3ページの真ん中ですが、TPP11 でもう早く決めてしまおう、成果を出そうということで何やったかと。アメリカを含めて 農, 業農林水産業についてこんだけ譲ると決めた内容を、アメリカいなくなったのに、そのままですね、他の国に譲っちゃったわけですよ。 オーストリーラリア、ニュージーランド、大喜び、えー、乳製品の輸出、ですねアメリカの分まで全部できればと、それで最強の補正アニアの農業国から、われわれはさらに責められなきゃいけないということに TPP11 でもなっちゃったと、えー、そうすればです、ね、アメリカが黙ってるわけないから、おい、俺の分どうしてくれんだとで、それ以上のものをやってくれという、さっきの話になってくるわけだから、結局ですね、そういうふうに TPP10、えー、人以上の打撃を。 日本の農林水産業、食料が受けるということをえ分かってて進めていると、ここはです、ね、本当に戦略を考えないといけないと思います、日本はチーズについてもですね、TPP でアメリカからハード系のチーズ得意だからえ、ゴーダとかチェダー撤廃してくれと言われて関税を、はい、分かりましたと、でもカマンベールは守りましたと言ってたわけですよ。 ところがですね、EU との協定も TPP レベル以上でやっていいぞということになったもんだから、EU からカマンベールの関税を撤廃してくれって言われたら、うん、そうですよねって言って、今度はソフト系もですね、実質関税撤廃しちゃったと。気がついたらチーズの関税全面関税撤廃になってたと。何も考えてないじゃないかと。えー、カナダはですね、米に匹敵する酪農を絶対死守するということで、TPP でも、えー、それから EU とのカナダとの協定でもですね、一切入選費の関税には手をつけてないですよ。 こういうふうな戦略というものが日本にあるのかどうかということが問われていると、それから4ページですが、影響と対策については、影響がないように対策するから、影響はないと、いや、それはちょっとですね、それだったら対策どうなっているんですかと、TPP11 で加工原料入は8円キロ下がると、でも生産量も所得も影響ないていや、そんなことないでしょう。 チーズ向けの奨励金を増やしただけで、8円の差額が増えますか畜産クラスター事業をやったら8円のコストが下がりますかそうであるとすれば、そのことをきちんと説明する必要があるわけです。ただ、牛肉、豚肉については、今回の法案にもありますように、丸金という仕組みをですね、9割補填にして、豚肉の方は生産者負担を 25% まで牛肉と同じにすると、強化いたしました。法制化もすると。 これはですね、えー、評価される方向性だと思いますが、4ページの表1、表に見ていただいたら分かりますように、だからといって牛肉、えー、豚肉のです、ねえー、生産が、えー、そのままです、ね、減らずに、えー、所得も維持されるというわけにはいかないと、表1、和牛では、えー、最大規模海藻の200頭以上だけが赤字を免れると、豚肉でも最大規模海藻の2000頭以上だけが赤字を免れると。 そういう効果なんだということは押さえておかないといけない。それから一方、酪農についてはそういうもの全くないわけですよ。で、五ページ。国産牛乳がこ今年の夏から飲めなくなるかもしれないという、この危機、業界では大変なことになっているわけですよね。このことをですね、国民が認識しなければいけない。チーズが安くなるからいいななんて言ってるうちに、今年の夏からですね、小売店頭から時々牛乳消えるかもしれないというわけですよ。 酪農はです、ね、トリプルパンチ、TPP11 と日 EUFTA、それから指定団体の解体というですね、酪農協の解体が、えー、決まりました。世界でですね、えー、牛乳については、これはきちんと量を把握して流通させないと、えー、消費者にきちんと届かないということで、全量出荷の原則をですべ、ね、ての国が取ってるんです。それを日本は法律で 全量出荷を義務づけちゃいけないと、二股出荷でも受け付けるという、世界で唯一例のないことをやってしまったんですよ、このことは大変な事実なわけですね、そういうふうな不安もあって、もう都府県中心に酪農生産がどんどん減って、さっき言ったような今年の夏から足りなくなると、だから酪農については、えー、牛肉、豚肉のようなせめて丸菌をですね、きちんと入れなきゃいけないという議論があってしかるべきなのに、そういうものはないまま、 5ページの下にありますが、この危機を乗り切るために何するかと、国産振興ではなくて、脱脂粉乳とバターのです、ね、追加ユニフで夏に缶芸乳を作ってみんな飲んでくれという話になっているんですよ。国産を振興するというのをです、ね、どう考えているんですか、自給率向上を放棄するんですかというのがです、ね、今、心配になってきている状況です。それから6ページのの上にありますが今回の 自由化では、酪農畜産が影響が大きいということになっておりますが、えー、それはですね、米と関係ないわけじゃないということですよね。えー、表の3にありますように、えー、米の生産も減ります。でも消費の方が、えー、米は減り方が大きいので、15年後にはまだ70万トンも余ると。やっぱり餌まんやんなきゃいけない。ところがですね、このまま酪農畜産が減っていったら、えー、5割も6割も、えー、ですね、牛や豚の生産、 がが減って誰が餌米食べるんですかということになりかねないわけですよ。そういうことの整合性について、どう考えているのかということも問われると。そして、これ以上ですね、安い輸入食品が入ってくる、食の安全基準がさらにですね、順番に緩められていくということを続けたら、一番最後の裏のページにですね、最近の検疫でどんだけの農産物、食料が引っかかっているかっていうのを出してますけれども、 まあ、o 1 5 7からですね、いろいろなありえないような化学薬品がいっぱい出てきてるわけですよ、でも検査率 7% なんですよ、素通りしてみんな食べてるわけですよ。日本人は安いものを食べたいからということで、現地にです、ね、コスト下げてくれと、一生懸命やると安全性のコストも下がっちゃって、どんどん安くなるけど、どんどんですね、危なくなっているという現実、こういう中で、えー、6ページに戻っていただいて、 輸入農産物は成長ホルモンの問題、それから成長促進剤の問題、除草剤、それから遺伝子組み換え、それから防カビ剤のイマザリこういうですね、危機満載なわけですから、リスク満載なわけですから、これ、安いって言ってたら本当に安いのかと、ね、必ず病気になって命縮むんじゃないですかと、だったら国内で頑張ってくれてる、安全安心な食料を作ってくれてる、たくさんの 農家の皆さんをいかにみんなで支えるかということを今考えないと、牛乳で今年の夏から起こりそうな事態がどんどん波及していったら、気がついたときにはです、ね、いろんな病気が増えて、国産の安全安心なものを食べたいといったら、自給率1割になっていて選ぶこともできないという事態がもう目の前に来ているということであります。 6ページの下ですね、国民の命を守り、国土を守るときには、どんなときにも安全安心な食料を安定的に国民に供給できること、それを支える自国の農林水産業が持続できることが不可欠なわけですが、その安全保障の要である農林水産業を国民全体で支え、自給率を高く維持することは世界の常識なわけですが、それが日本では常識になっているかどうかが問われていると。 7ページの真ん中ですけれども、日本の農業が過保護だというのは、えー、マスコム的に作り上げられた嘘です、農業所得に占める補助金の割合は日本は3割、スイス 100%、イギリス、フランスでも九十数%、ヨーロッパは、えー、幾度の戦争で食糧難と国境の危機にさらされてですね、命を守り、環境を守り、 地域を守り、国土を守っている産業をみんなで支えるのは当たり前ということが認識されているのに、それが当たり前でないのが日本ではないか、だからここで食料自給率を死後にしてしまうような流れをです、ね、続けることをに歯止めをかけないといけないと、8ページの真ん中ですけれども、今言ったように、 欧米諸国が所得の 100% 近くを税金で支えてでも、自分たちの食料と、えー、環境、地域、国土、国境を守るというふうに言っているときに、我が国は民間活力の最大限の活用だとか、企業参入がすべてであるとか、えー、自由貿易がすべてであるという名目のうちにですね、気がついたら安全性の懸念が大きい輸入農産物に一層依存して、えー、国民の健康は虫歯バネる、えー。地域の資源、環境、えー、地域社会、そして 国民の主権さえも実質的に奪われてきかねないような、えー、状況をもたらす政策をですね、あらゆる形で組み合わせて、今進めようと、えー、しているのではないかと、えー、ここがですね、えー、問われていると。9ページ、最後になりますが、一番上ですね、イタリアの水田地帯ではこう言われています。田んぼににオダマクシも住めるとダムの代わりに 洪水も止めてくれる、水もろかしてきれいにしてくれる、こういうふうな機能にみんなお世話になっているけれども、それきちんと値段に反映できているか、できてないんだったらみんなでちゃんとお金を集めて、払おうじゃないかということで、EU では、えー、農業の持つさまざまな多面的な機能、環境機能について指標化して、それを国民がどれだけ支えていくかというです、ね、壮大な、えー、環境支払いシステムを作り上げております。 えー、だから国民は納得して払えるし、生産者は誇りを持って作っていけると。アメリカはそれに輪をかけてって言ったら変ですけども、最低限の農業所得価格は政府がですね、5年間固定して、それとの差額は 100% 補填するわけですよ。これは輸出向けもそうです。米は一票4000円で売ってる。でも1万2000円との差額は 100% 払うんです。多いときには輸出向けだけで1兆円ですよ。 この差額補填で農業を支えていると。だから、その指標になる最低限の所得価格というものが分かっているから、それを目安にして生産者は頑張って作っていけると。これが食料を支えるということです。そういう意味で日本の政策は今踏みとどまって、もう一度ですね、きちんと考え直さなきゃいけないんじゃないかと。特に日本には緊急対策というのが多いですけれども、これは政治家の先生方にはですね、 あ, のまあ、ある意味、手柄になりますのでいいんですけれども、農家の皆さんにとってはです、ね、緊急対策じゃいかんのですよ、アメリカやヨーロッパのように、きちんとシステマティックに、これは最低限支えるから、この差額を補填するから、そのです、ねえー、発動される基準を目安にして頑張ってくださいということが分かるような投資計画が立てられるような、えー、政策をです、ね、恒久的なものを作らなきゃいけないそういうい意味で今回の 牛豚のマルキンの強化と法制化はです、ねえー、一つの方向性として評価できる、だけども、もっとそういうものを入れなきゃいけない農産物が他にもあるのに、例えば今の酪農ですよね、酪農は、えー、そういうふうな政策がないままに、えーその、それを補完するための生乳共犯組織が弱体化されようとしている、こういう状況はです、ね、非常に問題であると。収入保険も個別所得 変わるものだというふうに言いながら、残念ながら最低限のセーフティーネットを形成できない仕組みになっています。こうした点の改善も含めて、食料を外国に握られることは、国民の命を握られることなんだと、国の独立を失うことであるということをもう一度ですね、肝に銘じて、安全保障戦略の中心を担う、恒久的な農林水産業政策を 政党の垣根を越え、省庁の垣根を越えた国家戦略予算として再構築するということについて、ぜひきちんと検討してから TPP11 をやっていいのかどうかと、TPP12 以上に大変な状況なんですから簡単にですねこれを、議論を終わらせるということは、許されない非常に大きな問題だということを申し上げまして、私の話を終わらせていただきます。 ありがとうございました。次に内田参考人にお願いいたします。私はアジア太平洋資料センターと申します NPO 法人で共同代表しております内田正子です。えー、今日はよろしくお願いいたします。えー、私どもはですね、あのま小さな NPO 団体 NGO なんですが。 えーまあ、WTO の時代からですね、えー、通商交渉、それから貿易協定の問題に取り組んできました、でえー、これをです、ね、あの先進国の政府や、あまあ、特にやっぱり大企業ですね、グローバルな大企業の声が非常に交渉の現場では強いわけですけれども、 そういう立場からではなく、やはりその世界のです、ね、特に途上国、新興国の人々、それからもちろん日本の国民一人一 人, 一人、一般消費者、主権者、そういう草すね草 の, 根の立場の人たちからです、ね、貿易協定のやはり負の側面というのもあるわけですから、そうしたことをずっと指摘してまいりました。 えー、今日もその立場からお話をしたいと思います。えー、私の資料はですね、あの文章で恐縮なんですが、つけさせていただいています、えー。まず冒頭に申し上げたいのはですね、えーまあ、2年前にも国会で TPP-12 の審議が行われたわけです。えー、私もあの衆参で参考人、口実人として、その際も あの、出ましたけれども、あの、まずもってですね、今回の11の審議、えー、これではですね、前回のような特別委員会というものが設けられず、えーまあ、この内閣委員会、そして外務委員会で、非常にあの、比較すれば、わずかな時間での審議が、我々から見れば、とても拙速に行われているように感じております。で、これから申し上げるように、この TPP11 そのものにも、 検証すべき点はまだたくさんありますし、それから国内への影響というのもあるかと思います、そしてさらには日米の二国間交渉への対応というかもあったりします、ですから決して拙速な審議をするのではなくて、十分な時間をとって慎重に議論していただきたいと。 いうふうふにに切に願っておりますで、まあ、その理由の大きな一つはです、ね、やはりこの2年前の TPP を審議した際と現在では、まあ、激変と言ってもいいほどお貿易交渉をぐる 状況は変わわったわけですこの1ページに上げておきましたけれども、アメリカの TPP 脱退はもちろんのことですね、イギリスが EU を離脱したり、それから昨今ではアメリカと中国の貿易紛争のようなことも起こりつつあります、それから貿易協定、日本が関わるものでいえば、 確かに日 EU 経済連携協定というのは合意に一旦至りましたが、これは当初の予定通りの完全合意ではなくて、先ほども鈴木先生からご指摘あったように、この投資家と国家の紛争解決メカニズム、ISDS、この部分が全く決着をしない、日本は ISDS を主張しましたが、EU はもうこれ完全に ISDS を否定してまして、別な仕組みを提案しています。 ですから、この部分はです、ね、あの協定から切り離してです、ねえー、合意せざるを得ないという問題も出ています、えー、それから中国、インドを含めです、ね、ASEAN アア諸国含め、アジアの国々と交渉している RCEP、えー、これもまあ TPP と同じ頃、2013年頃から交渉しているわけですが、妥結に至っていません。 ここにはです、ね、あとで述べますがその、いわゆる TPP レベルの強い規律、えーまあ、自由化の規律ですね、えーがあ、決して受け入れられないです、ね、途上国の声というものがあります、えー、そしてです、ね、あのこの間、WTO の閣僚会合というのもです、ね、昨年の末にあったわけです。で もちろん WTO は停滞していますが、基本的な前提としてです、ね、この今議論している TPP ないしは他のメガ FTA もです、ね、WTO の体制を基礎にして、その一部例外を認めるというような形で FTA、EPA という。 ものは成り立っているわけですですから決して WTO を我々は無視するわけにはいかず、ですね今後どういう形でこの WTO に向き合っていくのかということもまさに今問われているわけです、ですからい、まあ、わばです、ね、この t p p 1 1だけを早期批准すればいいというだけの話ではなくてです、ねえーまあえて言えばこの、まあ、朝鮮半島の和平というかです、ねえーまあ、非核化に向けた動きと。 いうものが今、急速に起こっていますが、これもです、ね、中国、ロシア、含めてです、ね、朝鮮半島含めて、今後の日本の貿易、経済に必ず関わってくるわけですから、この激動するアジア情勢の中で、一体日本がどういう通商体制をとるのか、どういう戦略をとるのか、そしてどういう規律をです、ね、埋め込んでいくことが、 まあ、国民にとっていいのかと、国益なのかということを議論するのはまさに今この国会だというふうに思っております、ですからあの TPP11 という問題だけにです、ねえーまあ、押し込めずに、えー、ぜひこの広くて深い議論をしていただきたいと思っております、えー、さてです、ねえー、私が挙げたい点としてはですね TPP11、この二ページの一番というとこ書きました、あのー、TPP11 の戦略的な意義という議論はあります、それはそれで重要です、ただです、ねえー、そもそも貿易協定、目的は何かといえばです、ね、当然その、まあ、経済的な利益を得るという重要な目的があるわけです、で当然、分野によってはメリット、デメリットというのがあろうかと思います。 えー、TPP12 から11に変わりましたというときにです、ね、何が大きく変わったかというと、まあ、この2ページ、3ページの図で示しましたが、これ、アメリカが抜けたことで経済規模、そして経済効果が激減しているわけですね、これは政府資産でもはっきりと出ています。で,、えー、ですから、あのー、改めてです、ね えー、私は2年前の TPP 審議、決して十分ではなかったと思っていますが、あこの TPP11 になってです、ね、一体どういう産業、どういう分野でメリットが生まれるのか、そしてデメリットがあるのか、この規模激減した中 で, です、ね、なぜ11をこんなに急い で, です、ね、批准する必要があるのか。 ととといいうことは改めてて考えるる必要があると思っていますであの政府の試算の出し方にはいろいろな議論があってです、ね、決してあの使われている経済モデルだけが私は正しいと思っていないんですが、まあ、それにしてもです、ね、ここに出したように当初、経済効果はアメリカ含むといえば、ね、13.6 兆円 GDP で言えば 2.59% アップすると。 言われていたものが11になればです、ねまあ、あほぼ半分に近いような、ね、7.8 兆円、1.49% にしかならないとでこれを国民にどういうふうに説明しているのかという話です、でこの時にですに、ねえー、いやいや TPP は経済規模、経済効果は減ったけれども戦略的な意味があるんだというふうに言われてもです、ねえー、国民の実感レベルとしては、まあ、到底あの、 遠すすぎる話でわかりません、えー、農業に関しては、イレブンの頃からですね影響が大きいということで、まあ、対策という話もされてきましたが、なぜか、何がメリットかということに関しては非常に曖昧なんです、あのグロスで数字は出ますけども、もどういう業種がですねどういう形でメリットを得るのかということはあ、まあ、政府の試算でも具体的には出せないと。 いうことなんですね。えー、で、あのそのようなイレブンというものをですね、あのー、こんなに早急にあ批准してしまうということにはやはり大変疑問を感じます。<笑>え、そしてですね、四、えー、ページ以降ですけれども、あのー。 イレブンそのものは、12の協定を、まあ、ほとんどそのまま引き継いだで、えで、22項目の凍結項目で一部あの停止をしていると。 いう形になってますであの、まあ、テクニカルにいくつか指摘するとです、ね、テクニカルにというか、イレブンに限ってです、ねえー、評価するとです、ねまあ、たくさん疑問はあるんですが、ここに挙げたような、あ例えば4点ほどの疑問、これはあの国会でもぜひ議論をいただきたい部分です、まあ、一つは凍結項目、これは日本政府は、えー、特に何も主張しなかったと。 いい う, うに言っています他国はです、ね、アメリカの市場アクセスができるということの引き換えにいろんなものを譲歩したわけです、医薬品の特許の延長とかです、ねえー、それから私的財産とかです、ねえー、しかしアメリカが出たあとはです、ねえー、メリットないならこちらも譲らないよと。 いうことでで停止を求めたわけですこれはあの国益という観点から言えば当然だと思います、どの国もやはり国内的な声、えーえー、との調整をしながらです、ね、ギリギリの交渉をしてきた、ですからアメリカがいなくなればこれは嫌だよとで、そのことを日本政府がしなかったということはです、ね、やはり素朴になぜなのかと、たくさんあのやはり譲ってきた部分もあるんだろうと思います。 であるならばこ の, この交渉の時点 で, ですね言うべきだったと思っています、この問題が一つ、それからあの特にまあ農産品のセーフガードの問題など で, ですねまあアメリカが抜けたのに変わってないという問題がいろいろと指摘をされてましてまあそれに対して政府としてはこの TPP 第6条では見直し条項があるんだと、これはですねまあアメリカがあの戻ってこない、あ, あるいは あのと見込まれた場合にはです、ね、えーまあ、改めて11カ国の中 で, です、ね、協議をして、いろいろ見直せるんだということをです、ね、あの説明されているんですが、まあ、この見直し条項の実効性ということについては、非常に疑問です、これはあの今回の審議の中でも、えー、外務委員会等々でも他の議員が指摘されている点です、それからあの新規加入国をです、ね、どんどん増やしたいと。 という方針で、まあ、タイや韓国などなどが、まあ、名乗りを上げているような状況で、まあ、これはあのお望ましいというのが日本政府の姿勢なんですが、果たしてそうだろうかという疑問はあります、えー、例えばタイに関して言えばです、ねあのー、工業品のおお関税というのはもう、タイ側もうほぼ撤廃していますので、輸出のメリットは日本にはありません。 逆にですね農産品の分野で言えばタイの安いお米がですね今後入ってくるという懸念があります、でこういうその新しい国が入ればまた影響は変わってくるということはまあ当たり前にあるわけです、でこのことをですねえまあ政府は例えば国会の皆さんに対してですねどのタイミング で, ですねどういう提起をしてそしてその影響度をどう図りですね。 えー、そして、それをどう承認されしていくのかというまあ手続き的なプロセスですね、でもちろんそれは国民にも<笑>説明が必要だというあたりもです、ね、今のうちからきちんと詰めておかないと、えー、知らない間にです、ね、いやどんどんいろんな国が入ってよかったねという話になってしまったらです、ね、いや実は その国がですね日本にもあのたくさんいろんなものをですね農産品であれ、工業品であれ、輸出をして影響があるとかですね、いうことにもなりかねません、ですから、イレブンの議論の際にですねこの辺りを詰めていただきたい、それからあのえまあ対策予算というものもこの間、この2年 で, ですねアメリカがいるという前提ですでに巨額のものが使われているわけですね。 発行もしていない条約、これに対策をするということで、すでに多額の税金ですけれども、出されている、2年前に私も調べたところです、ね、他国でこのように批准もしていない条約の対策としてです、ね、予算を出して使っているという事例は、少なくとも t p p 三か国の中では見つかりませんでした。 これは極めて異例な措置であり、えー、あの改めてです、ね、評価していただきたいと思います、そしてあの日米 FTA の問題なんですね、でこれはあ正式な FTA になるのかどうかとかです、ねえー、二国間の協議、どこまでどうやったかという質問を皆さんがされているのを承知しておりますが、まあ、政府としては明確にお答えになっていない。 むしろ大丈夫ですとかです、ね、TPP 以上譲りませんという見解は来ています、ただ、あまあ、私もいろんな情報収集をしている中で、えー、言えばです、ね、もうその交渉が始まっているのかどうかとかです、ねえー、大丈夫ですと、そういう状況ではなくて、す、ま、で、あ、に先ほど鈴木先生も指摘されていましたが、す、ま、で、あ、にいろんな要求は来ていてですね。 そして、えー、具体的に交渉する場というのはもう6月にセットされているという状況です、ですからその枠組みが FTA とか新協議とかそういう問題ではなくてです、ね、アメリカが今何を日本に要求してくるのかと来ているのかと、これをまずあのきちんと把握して分析をして、じゃあ具体的にどうするのかと。 いうことがあ早急に議論されなけけれればいけませんでこれは TPP11 と分かちがたく結びついています、なぜならば日本政府はです、ね、<咳> TPP を一方で推進する、えー、しつつです、ね、アメリカには、えー、TPP に戻ってくるように説得をするというふうに言っています、しかし、まあ、これが日本のプランですけどところがアメリカはそのプランというのは、まあ、ほとんど無視して二、ね、国間でやっていると。 この3つのですね課題というのはですね分けて考えられないわけですね、ですから、ここに挙げました、具体的にはこの4ページ以降に、じゃあ今後アメリカが何を要求してくるのかということをいろいろあるんですけれども、分かる範囲で記述をしています、6ページ以降に具体的に書きましたけれども、農産物の輸出というのはもちろんのことです。 それから私が気になっているのは製薬業界ですね、この間です、ね、アメリカの業界団体、ですね製薬団体はですね日本が2017年に行ったです、ね、薬価制度改革、これは日本として主権国家として普通にやったわけですが、これに対して非常に激しく批判をしています、けしからんと。 言ってますそれから日本がです、ね、例えばジェネリック薬をできる限りその保険の中で適用していくとかです、ねまあ、高額なバイオ医薬品をです、ね、少しでも価格を下げようという話を進めるとです、ね、アメリカ の, おこの製薬業界というのはあとことん批判をしてきています、そして、えー、この真ん中、あの上のほうに書きましたがでこれをです、ね、この日米経済対話の中で議論していくと。 いうことをもう明言しているわけですね。ですからまあ早ければ6月にもこの問題は出されてくる。で、その見直さなければですね、日本からの投資を引き上げるぞということまでこのアメリカの製薬業界の方は言っていると。それからですね、韓米 FTA。 これ、再交渉してました、アメリカと。で、ここで、あの、結果的には韓国がかなりアメリカに譲歩をした形だったと思っています。で、この経験はですね、今後日本がアメリカにから突きつけられる内容というものをですね、非常に参考になるものだと思っています。あの、自動車に関する要求はもちろんあるでしょう。それから、8ページに書きましたが、為替禁止、為替操作 禁止条項これは TPP の中でもです、ね、入るんじゃないかと、アメリカは常に日本の、まあ、円安誘導政策のようなことをです、ねまあ、為替操作だと批判して、これは貿易協定 で, です、ね、禁止させると言ってきました、ですからこれで、韓国はこれを飲んでしまったんですね、この条項を入れることを。ですから、あの日本にとっても危機。 まあ、それから鉄鋼、アルミとかですねまあいろんな問題があります、えー、ですからこのことにどう対応するかということをですね含めて議論しない限り、TPP11 の批准というふうにはできない、してはいけないというふうに思っています、そしてあの気になるのは、つい2日前の報道で、この8ページの下の方にありますが、日経新聞の報道にこういうことがありました、読み上げますが。 TPP11 では発行まで米国との二国間交渉に進まないと、そういう申し合わせがあると、でもし合意を主導した日本がです、ね、この約束を破って、批准もしていないのに、アメリカとおお二国間交渉をすればです、ね、一気に信頼を失いかねないと、私はこれを見て驚きました。こんな合意があったのかと。 これは政府に審議をぜひお尋ねしたいところですが、でもしこれが本当だとすればです、ねえー、日本は今、大変な袋工事に陥ってしまっているわけです、イレブンの側にはです、ね、あの発行するまでアメリカと交渉しないと申し合わせておきながらです、ね、一方ではアメリカからどんどん要求が来てです、ね、もう来月には交渉が始まっちゃうと。 一体どうするんでしょうという話 で, ですね決してですねこれからアメリカを説得するんだとかですね TPP のルールを世界にこう広げていくんだとかですねそうい う, う, う, う, うまあ展望というのはですね<笑>私からすれば極めて非現実でありそして楽観的であり日本の今の置かれている状況をこの危機をですねからすればですねかなり乖離していると言わざるを得ません。 であのー、国内関連法に関してはあの、知財の問題を挙げたかったんですが、慎重の時間がだいぶ長くなる、はい、時間がありませんので、飛ばします、はいあの、質疑の中でまたあよろしくお願いします。以上ですありがとうございました